別のフレッシュマンは、阿蘇市宮人にあります、鳥宮にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、はい、え、まず、お名前と年齢を教えてください。ええー、道光直樹26歳です。はい。お住まいはどちらですか。ええー、と、今赤水に住んでいます。道光さん、もともと阿蘇市のご出身ですか。も, もともとは、えー、鹿児島ですね。はい。なるほど。また、どうして阿蘇市に。 いやちょっとトリミアのうちの社長にヘッドハンティングされて、うんあはい、でもあのお仕事疲れてもうどれぐらいが経つんですかえー、今年で5年目です ね,、うん、ねはいトリミアのお仕事いかがですか 結構楽しんでやってます。はい。何をこう専門にというか任されてるんですか？<笑>えっと肉の加工ですねをメインでやって、えー、まあ営業だったりはいそちらを。 やらせてていいただいて ま, す、はいはい、まあ道光さんといえばあの WebTV のね動画にも何回か登場いただきましたし非常に明るいイメージがあるんですが、あのー、皆さんの反響といいますかお客さんとか、はい、結構人気者なんじまあいろいろカラオケだったりそういうところでも歌ったり、はい、もう知らないところに行ってわいわいがやややしてですね「鳥<笑>宮のお兄さん」なんて結構言われるからですね。<笑> ななんでかなと思ったら、ね、<笑>ウェブのその映像のせいだかって今<笑>分かりました<笑>あのお仕事も5年目ということですが、はい、まあどんなところが楽しいですかやっぱり、その自由にやらせてもらってるっていうのが、ですねまあ一番楽しいなって思うこと で, で、自分でその仕事をこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていうこともですね。 もう直接伝えられる環境にいるからですね。それでやりがいは感じてます。はい、じゃあ少し個人的なこともお伺いしますが、26歳、はい、結婚願望は結婚願望はあります。はい、目標をいつぐらいまでにしたいとかはうー代ま<笑> 20代までに。<笑>じゃあどんな女性と。 やっぱりかかと靴のかかとを踏まない女性がです、ね、<笑>いいです ね, ねあのたくさんいらっしゃると思います、かかとを踏まない女性ね、もうストライクゾーン広く構えていらっしゃるということで、はいはいえー、じゃあ、そのかかとを踏まない女性と、あそし、デートするなら、どんなとこに行きますかいや、もうカフェ巡りがしたいですね、カフ ェ, が好きカフェもう、コーヒー大好きです。 でもうこさこさってデートしたいですね<笑>まあ人気者だからですね目立つかもしれないですね<笑>はい<笑>じゃあ最後にこちらのカメラに向かってお勤めの鳥宮 PR をお願いしますえー、っとうちの阿蘇鳥宮はやっぱり馬肉を使ったバロッケが有名なんですけどとか阿蘇の赤牛を使った赤牛の串焼きだったり高菜を使った高菜餃子 だったりですねいろいろ麻生の特産物を使った商品たくさん取り揃えてるんで、えー、ともしよければもう気軽にお店に入ってきてもうそこでテイクアウトもできますし食べることもできるんでぜひ食べていってください、はい、ありがとうございましたでは最後にですね私と一緒にあちらのカメラに向かってドミみさん左ピースでフレッシュマーンでキめポーズお願いしますはい、はい えー、今月の「フレッシュマン」は阿蘇市宮地にあります鳥宮にお勤めのドミツさんご紹介しましたではいきますよせーのフレッシュマ ン, ュマンじゃーん<笑>元気<笑>